はいおはようございます。 ラスカルでございます本日ですねお伺いいたしましたのは久しぶりでございますカーにございます2代目江戸さんにお邪魔しておりますというのもこのエゾさんのね店員さんおかやさんご夫婦は僕らもねオフでも一緒に旅行に行くぐらい家族ぐるみでね仲良くしていただいてるんですが僕がね以前 YouTube 登録者10万人いた時に記念でってことで RSK っていう僕用のというか僕記念のねメニューを開発していただいた経緯があります まして今回ねちょっと100万人いったからということでまたね新たに一品作っていただくことができましたその名もですねメニュー名が混ぜ麺ですねこれまあ塩梨系のラーメンなんですけれども江戸三流のねいろんな具材が乗っかった美味しいね新メニューが今回のね100万人記念にねできたということでしたので早速ねお伺いさせていただきました実際に販売するメニューですのでいつもとは違って デカ盛りではなくてね、通常提供していただける一人前のメニューをいただいて、皆様にね、ご紹介するような動画を今回は撮っていければと思います。岡谷さんはね、よく手が滑る方なので、一人前で済むかどうかわかりませんが、とにかくね、まず皆様に紹介するということで、そちらの混ぜ麺を一人前でいただきたいと思います。 今ね、ちょっともう作ってもらってるんだけどめちゃめちゃうまそうな匂いするよいしょー、じゃあこっちから行くよーはいはい、お待ちくださまありがとうございますいくよ は, い、は い, ま い, ますい、どうぞよいしょうわ、めっちゃうまそうじゃないですかえめっちゃ美味しいわありがとうございますはいしょ、食うめちゃったうわちなみに、はい、この混ぜ麺なんだけれどもはいよいしラスカルタ週、シ週、ータンシ ュ, ンシ ュ, ンシュ<笑><笑> V コラボ 一緒にお話しさせてもらってはい、メニュー開発というか、うん、そんな感じですよねっていうことはラスカル仕様とのことで強制で、はい、おい飯をつあはつきまーすありがとうございます、おい飯でそう、おい飯はね注文されなくても勝手に出てくるあ、なるほど、あ<笑>すこれ販売する際もみんなおい飯つきになるんですかもみんなあ、うん、みんなもあの強制で何も言われなくても強制ではい、ご飯の様って<笑>そう、最高っすねそう、トッピングのようにはいはいあ出てくるスタイルで最高ですね最高っ、ね、最高<笑>で、混ぜそばですね ちめちゃめちゃうまそうなんでね早速いただきます、いただきますいただきますはい、どうもありがとうございますいこれ混ぜ麺なんでね、ちょっとね一回全部あえちゃいたいと思いますうわよっういうわうやば。え、ちょっとね、具材はひき肉に、かつお節に、ニラに、ネギに、玉ねぎとで卵黄とかチャーシューに、海苔も いいろろ入ってるけど、まあ、で も, もうね食べなくても分かるよもうがっつり系ですよ<笑>うまそういただきますあうまい うまい。いや、これめちゃめちゃうまいですね。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。めちゃめちゃうまいですね。本当味も、ちゃんとがっつりしてるんですけど、今<笑>この鰹節の風味効いてるんで。重すぎないし、ちゃんと後味が引いていくっていうか、<笑>でもまた次に食べたくなるっていう感じで。であい、こっちじゃん。お、味変でママ。マヨネーズ。マヨネーズ、うわ、いいですね、これ。まね、美味しくない。これ追い飯するときに加えてもいいですね。<笑> ラだから出したわけじゃなく、うん、このコチュジャンとマヨネーズはもうお客様に、うん、お好みで出すよしてね単体で食べてもしょっぱすぎないですし、うん、かといってあのご飯と合わせてもちゃんとおかずになるような濃さですね麺食べ終わると、はい、どうしてもその肉味噌が残りかけちゃうんだよね、うんうん、そこにこう入れるとまたねこれ最高これいいですねのり<笑>がね味のりなんだけど、うん、<笑>巻いて食べてもねまたこれ美味しいんだこれ、うん、ちょっとこれおすすめの の味のりとくるんですねうわいいですね、これ、うんうん、これ本当になんか、あのもちろん懸念で作ってもらったからとか そ, そんたく脱ぎでめっちゃうまいですね<笑>いや、嬉しいなめちゃめちゃうまいですねちょっと行ってくる。お前どういうことこ行ってくるわってことは 間違いなく手滑りますね<笑>そしたらちょっとこれね江戸産のチャーシューこれがねたまんなくうまいんですよこれで永遠にご飯もいけるしお酒も進む絶品チャーシューですうんうわ江戸産の久々のチャーシューうめえ<笑> うん、メニューにあのおつまみチャーシューみたいな感じでチャーシューの単品のメニューがあるんですけどもう、ね、それ頼んじゃうと永遠にビール飲めますマジで<笑>ちなみにねあの主語の方はこの江戸ん男気ジョッキーっていうピッチャーのサイズ出てくるビールなんかもあるんでぜひねちょっとお試しください飲んでる方は<笑>うで、んうん、すあんうますいません うますぎてせっかくね味変にコチュジャンとマヨネーズいただいたんですけど気づいたらね試す前に麺なくなっていました<笑>なのでちょっとねこれからこれ締めのおい飯させていただきますんでここにねマヨネーズとコチュジャンも入れていきましょうまずは こ, こでご飯とマヨネーズにコチュジャンもこれちょっと半分ぐらいかなこんな感じでうわ めっちゃうまそう<笑>ちょっとこれ見てください皆さんこれ締めですよ最高じゃないですかこれうまそううわこれ反則ずるいよ俺<笑>ちょっと混ぜててよだれ出てきた<笑>よいしょえーちょっとこれいただきますあー締めうまっ ああこれうまっっててるから混じり全くしいいお米だよそんなことが耳に入らないぐらいでっかい器が出てきますけどいやこれマジでごリ飯めちゃめちゃうまいわうんガッツリ系の肉味噌にマヨネーズが混ざることでこまろやかさを増すんですけどプラスアルファでねこのコチュジャンのピリ辛な感じまた食欲がガンガン湧き立ちますねうん う, まうんこのメニューは人気出るわ絶対これ癖になるうん、うん、ということでただいまねこんな感じで綺麗に完食させていただきました本当はねこのタイミングでごちそうさまのタイミングなんだけどなんかね見えんのよねとんでもないサイズのものが。 しかもデカ盛り何何倍何倍ですかこれでか盛りということでね例えば並盛りの3倍のサイズてんこ盛りでいただきました今あの勢いで作ったみたいなので実際ね販売する際にはこれね若干ねトッピングとか構成の部分が変更なる場合があるかもしれませんが基本的にはねこの混ぜ麺 提供するときは、この、ね、天候に耐えてでも、一般のお客様も注文できるようにするみたいでございます。あので、え、じゃあ、え、あとおかずが必要でしょ。はい、おかずを作ってきたよ。<笑>はい、どうぞ。ありがとうございます。おげめっちゃ美味しいよ。 このおい飯と追加で、えっと唐揚げも到着いたしました<笑>江戸産といえばの唐揚げなんですねこれめちゃめちゃうまそうでしょ僕らも散々この江戸産ではこの美味しい唐揚げ食べてきたんですけど実はなんか最近味付けというか作り方を変更されたみたいでちょっとねさらに美味しくなってるらしいですちょっとこれ食べちゃっていいですか先にやっぱこれ何度見てもそうなんですけど 1個めちゃめちゃでかいですよね<笑>ちょっとねこれカメラだと伝わるか分かんないですけどほんとにね拳大の<笑>大きさで1個ちょっといただきますありがとうございますうまあうまう ま, うまちょっとちょっと変わったでしょ味付けも変わりましたし衣も全然変わってますね 昔のやつは、その醤油っぽさが強かったですけど、それが塩味が抑えられて、なんか生姜の香りもしっかりしますし、これ、うまいっすね、うまっ、もしかしたら映んないかもしれないんですけど、本当にね、これ、噛んだ断面、箸持つとね、油、じゅわっと出てくるぐらい、ジューシーでございますう。んんうてね、うん うんうんでも本当に多分ね以前の唐揚げは結構醤油感が強かったのでガッツリめなタイプだったんですよなのでやっぱり量を食うと結構重くなりがちだったんですけどさっぱりとしてるんだけど脂身もあって生姜もねなおかつ効いてるんで量食べてもね全然いけそう なんだかんだだか今これ動画ではパッとやってパッとできたみたいなぐらいこう短くなってますけど本当にこの動画するまでに2人でもう3か月以上 LINE でああでもないこうでもないってお話しして本当やっとできたメニューですもんねそうだよこれ<笑>怒られながら<笑>怒ってはないですけど<笑>せっかくね記念のメニューなんでいろんな人に楽しんでいただきたいってことで江戸さんらしいガッツリとしたメニューだけど万人がねこう美味しいって頼めてもらえるようなメニューをってことでこのメニューに至ったのでこの動画を 本当に見てくださった方にはもうぜひ食べに来てもらいたいんですよこれねちょっとマジでうまいですから<笑>これ絶対食べてください皆さん本当にうーんでも本当にさ今までは僕はねこのスタイルでだいぶ前からやりだしてるので並盛りとかね美味しいものを皆さんに紹介できたとは思ってるんです僕の中ではねただ大食いでねあの動画を回ってる方ってやっぱりねチャレンジメニューが多かったりとかデカ盛りが多かったりして なかなかね、こういうメニューの良さってものを、僕の方向性でね、なかなか伝えていく人がいなかったので、僕一人の力だとね、こういうメニューの紹介も難しいなと思ったんですけど、今ではね、ゾウくんとか、エビマヨちゃんとか、シノケンくんとかね、若い方もね、こうやってレビューをしながら、えー、食べる方も増えてきたので、今のね、本当にご時世はありがたいです。もうマックスさんに限らずですけど、大食いの方にね、食べに来てほしい。絶対ね、美味しいって喜んでもらえると思います。 うん、うん、ちょっとこれ追い飯じゃなくて麺オン・ザ・ライスでいっちゃおうかな<笑>こんな感じでございますよ炭水化物と炭水化物でございます 麺とご飯うめえ<笑>この話が一番最初に出た時にちゃ、うんラががったたあれだよね麺を置かずでご飯が食べたい、うんうんうん、<笑>まさにこれだね、うん、この江戸さんの近くでは東洋大とかがあって結構ねあの体を使う若い子たちがねお客さんでも多いのでがっつりとしたメニューをどうせだったら新メニューで作りたいと思って最初にその麺をおかずにご飯を食べる混ぜそばって話はしたんですけどまさしくそれです。もうめ<笑>めちゃめちゃゃ 具現化されてる<笑>そしたらちょっとねおすすめにもあったにんにく入れてみましょうこれ卓、ね、上のニンニクがありますんで<笑>絶対うまいですねこ れ, これちょっとせっかくなんでねラー油も入れちゃおうかなラー油ラり、ね、ありですよねこれいいねああこれやばいな<笑>うわ匂いがたまんねえけど よくないな癖になっちゃうなこれは<笑><笑>これねまあ、味の濃さとかもそうなんですけれどもお好みによってねまあ、自分流にアレンジできたりするのもこれはねまたね楽しいところだと思います うん、見てこれダクダクにマヨネーズと唐揚げ絶対うまいでしょうん お土産ですハンチャーハンはははははじゃじゃじゃん今ね、お土産でお店さんからハンチャーハンいただいたんですけどどういうことこれはははははあのさ、皆さんあの今動画のね、この上に出しときますけど以前ね、小川さんと来た時に出たハンチャーハンそれで持ち帰った量と変わらないぐらいありますけどこれハンチャーハン<笑>え、そんな<笑> ぐらいで<笑>通常の半チャーハンはチャーと通常の半チャーハンであるけど半<笑>チャーハンってこれ<笑>ラスチャーハンですねこれは<笑>早くこういうねあったかいお店でございます<笑><笑>そしらねこちらにも残ったご飯をドボンとお召しさせていただきますどうやら手が詰めちゃったみたいよ はごちそうさまー<笑>ラ、ラスハンラスハンカ揚げ、これ5パックですね、今、<笑>いうちのご飯一1週間ずっとえ像ですよ、これで<笑>めっちゃお土産ある。<笑>うん でもね結構こういうのを、ね、動画で写すとコメント欄の方でもね YouTube 撮っている人間だけずるいとか書かれる場合もあるんですけど本当江戸さんはそうじゃなくてもともとねとんでもなく並盛りでも量が多いのにもかかわらず一般の常連さんとかにも平気で追加で出す人だから皆さん共通でください動画をね見てくださって今後ね2代目江戸さんに常連になる方は本当にもうこれ以上食べれないんでって言わないと手が進められる可能性はあります十分誰にも進めるわけないやん<笑> お店がお世話になってるってお客さんに対しては結構ね滑ったりします<笑>うんうん量的にちょうどいいうん、ここの量的にはちょうどいいんですけどあの、目に見えるおもちろい量が<笑>お持ち帰りが<笑>いや、でも本当美おいしかったうんいやでも今日のやばいなあありがとうございますうん、うん はい。ということで、ただいまね、二代目江戸さんで、まあ、100万人記念にね、作っていただいた新メニュー、混ぜ麺ですね、えー、いただいてきましたが、めちゃめちゃうまかったです。もうこれ自信を持ってね、忖度なしで、皆さんに食べてほしいなと思う一品でございました。ただね、このメニュー、もともとね、あの、茹で前で麺が 190g、まあ通常のね、ラーメン屋さんとかだと 130g とか 140g ぐらいなんですけど、若干多いんですね。プラスアルファで、おい飯がついてるメニューなので、ちょっとね、お腹いっぱいだよとか、食べれないよって方は、もちろんあの、ライス、 抜きとかプラス麺少なめとかもねいろいろ対応していただけるってことなので全然大軍に自信がない方でもぜひねこの美味しいメニューを食べに来てみてください詳しいね販売時期なんですけれども一応2月中を予定しておりまして概要欄に記載してある店員さんのね Twitter の方で詳細を発表させていただきたいと思いますのでこのねメニュー気になる方は随時そちらの情報の方も合わせてご確認くださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたえーこの動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします いや、改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。